こんにちは G です。今回は Linux のマニュアルのお話。OS に組み込まれてるマニュアル、マンコマンドについてです。Linux を使うとき、嫌でもターミナルのお世話になるんですが、コマンドがよくわからない。ウェブ検索しながら、ターミナルと向き合うのはあなただけじゃありません。 ターミナルにはマンコマンドというオフラインマニュアルがありますマンといっても男専用じゃないどなたでもご利用個人的にはマンというとディーゼルエンジンなんですけど知ってる人少ないだろうなここでのマンは当然ながらマニュアルの省略形ですコマンドを ちょこっと調べてすぐ作業できれば効率的ですよねでもマンで表示されるマニュアル英語なんですちょっとやってみましょういやいや完全じゃないけど日本語じゃないかいいえこれマンの解説だけなんです例えばマンエコー ほら英語でしょ ?Linux には画面のパスに最小限の多言語の「ンが入ってるんです「マ ン, マン、つまり「マンコマンドの「マンで最小限の日本語が表示されるのはそのためですマン全体を日本語化するのはとても簡単なので 各種 OS での日本語化の方法をご紹介します言語に応じたマンを表示させるにはデータインストールが必要ですラズパイ OS では画面のようにターミナルで日本語マンをインストール ログアウトしてログインし直すと日本語になります部分詰まってでの日本語化はラズパイ OS と全く同じです画面のようにタイプします ログアウトして再度ログインしますマンジャロの場合は日本語が使える環境なら標準状態でマンは日本語になっていますただ日本語版のマンは AUR ななのので公式版じゃないいをご承知おきくださいもちろん内容には問題ありませんがもし日本語化されていないディストロをご利用の場合はソフトウェアの追加と削除で「man-pages」で検索してインストールします早速やってみましょう ラズパイ OS での表示です ls はファイルのリスト表示コマンドです部分 u までではこんなふうに見えますマンジャロだとこんな感じ 別のコマンドを表示してみます。チェンジモードはアクセス権を変更するコマンドです。それからマンの基本操作は簡単なのでこの際覚えておきましょう。やりながら解説します。スペースバーでページ送りします。エンターキーは行送り。 キーボーボドの B で前に戻ります。スラッシュ文字列とタイプすると表示テキスト内の文字検索になりますこの時 N キーで次に ShiftN キーで前に移動できます ホイールマウスをご利用ならホイールでもページスクロールできますそれから上下矢印キーでもファンクションキーと組み合わせて行ページスクロールできますマンを終わるのはキーボードの Q です日本語マンを使っている時翻訳が分かりにくくて 英語原本を確認したい時があります。そんな時は画面のようにタイプすればその時だけ英語表記にできますこれは OS を問わず利用できる機能ですコマンド名が複数にまたがる場合がありますそんな時は正規表現 -k をつけて検索します。正規表現というのはこの場合「PASS」といった文字の連続ではなく「パスワード」という塊として扱う方法です言うよりやった方が早いので例えば画面のように候補が多く表示されます パスワード5はパスワードファイルとありますから、このンを見るには、マン、5パスワードとタイプします。この番号にもちゃんと意味があります。画面の通りです。まあ、これはそうなんだで構いません。マンとは別に、 インフォというコマンドがありますパッケージに関する情報は別フォーマットで提供されていてそれを読むコマンドです例えばこんな感じただしインフォの情報は英語表記の確率が高いです OS によって利用できるコマンドやパラメーターが異なることがあります当然 万の内容にも反映されています。微妙に違うのはミスを誘いますよね。わざとかなぁと思うぐらい。最後に Linux コマンドに関する書籍をご紹介します。ブラウザーで読めるまたはダウンロードできる PDF 版の書籍です。ウェブ公開されていて無料ですけど英語です。 日本語文献が少ないのは大学なんかが頑張らないからなのかな最初は Linux コマンドハンドブックですコマンド数は多くないけど優しい解説です 次は Linux コマンドラインツールサマリーちょっと情報が古いんですが100ページほどなので読みやすい最後は Linux コマンドライン500ページ以上あって読むのはちょっと。 としんどいコマンドについての勉強はネットとご紹介したようなで、e、で十分ですわざわざ買うまでもないですし買ってもなかなか読めないですよねご覧いただきありがとうございました。 いきなり春になりましたね当地の桜はもう終わりました今年は花見に行く時間がないほどに短命でしたね今は統一地方選で選挙カーがうるさい「落ちろー」とつぶやきながら笑顔で手を振っています 性格悪いっていや真顔で手を振ると怖いでしょ孫は電車が来ると手を振っていますウィル・スミスも手を振ったみたいですねあ今笑顔で手を振っていますさよならのつもりです ではまた次回。